はいどうも皆様こんにちはグリードです。えっ、ー、とですねあの、無事手術終わりまして、えー、退院の方してきました。で、今日はその、えー、まあその腫瘍の結果と、ちょっと今後の予定について話そうかなと思います。えっ、ー、と、今回がね、その、まあ、気軽腫瘍っていうね、病気で、まあ、胸の心臓のとこに、ね、この辺に10センチ強の、 かなり大きい腫瘍ができて開胸手術ということで、まあ、ここをね縦に切って胸骨をパッて切ってね、えー、取るっていうね手術をしました骨も切ったのでくっつくのに3ヶ月とか半年とかかかるんですけど、まあ、ちょっと退院の方はねもうあと骨をくっつくの待つだけなんで退院、えー、の方はしましたと。 ちょっとねまだね痛みもあるのはもちろんなんだけどあの熱がねちょっと出ちゃうんでちょっとハキハキしゃべれないんですけども、えーとえー、今回のその腫瘍が心臓に完全にもうペタってくっついてる状態で、えー、発生してたので、えーまあ、そのちょっと心臓もちょっと切るような感じで摘出しましたとで心臓ちょっと切っちゃったから人工膜っていう、まあ、人工の 細胞膜を心臓にペタって貼った感じですね。で、なんかすごい。なんか見せられたんだけど、ま、真っ白な。なんか豆腐みたいなのが心臓に貼られてましたね。ってな感じでまあ、先生のおかげでまあ、綺麗にね摘出、えー、はできました。で、やっとその使用の結果が出たんですけど、で、使用はえっ、ー、とその良性の部分と。 ちょっっとと良性は言えない部分があって、まあ、完全な全て悪性腫瘍ってわけじゃないんですけどちょっと良性とは言えないなんか未熟期形種っていう部分があって腫瘍、まあ、も摘出して全部なんか切ったりして顕微鏡で見たりとか、まあ、そういう検査をしていただいたんだけど、まあ、ちょっとねあの再発の可能性があるからちょっとまあ 病院には通院してくださいっていう、えー、結果になりましたでちょっとねそのまあ次胸にね再発したらちょっと手術でまた切ってっていうのは、まあ、今んところ難しい、まあ、肺とかにできたら手術で取れるかもしれないけど胸とかにできたらなんか抗がん剤治療とかそういう、まあ、切らないねやり方で治療するかもしれませんっていうのは、えー、お医者さんからね、えー 伝えられましたとで今後のその動画配信の再開予定みたいなのはまあちょっとまだね痛みと、ね、熱がねちょっと出ちゃうんですよね。だからその熱とかが収まってきたぐらい、まあ、目標12月の頭とかねあのヘイローヘイローをやりたいなとは思ってるんだけど、えー、まあそれぐらいになったらさすがに熱とか落ち着くのかなとは 思ってますまあまた12月入ったらまた病院行ったりしてねいろいろ見てもらうんでまあその時にその時の結果によってというかまあ僕の状態に合わせてまた再開するかもしれませんまあ今日ねあのその入院とか手術の話もしようかなと思ったんだけどちょっとねまだそんな<笑>元気がなかなかね出せないのでまあ元気になったらそういう話もしもねしようかと思いますいやーなんか ね、事前にコメントでね手術のこととかね高校だよとか経験した、ね、方のコメントもね見たんだけどそれより想像以上に今回きつかったですね<笑>いやも、ま、う、あ、ほんとね、I、ICU が地獄術後術後が地獄でしたねなんか麻酔のせいで目見えなくなったりとかよくなんか、まあ、痛みで動けないのもそうだけど いろいろあったんですけど、まあ、それは今度話そうかなと思うんでちょっと今日はこの辺で失礼します、まあ、最後にまあほ今回ねいろいろ皆さんご心配おかけしましたけど、まあ、全然生きてるんでまたね再会したらまあ見ていってください、えー、皆さん本当コメントね応援といろいろありがとうございましたではバイバイ